ですけど親父のバイクに勝手に乗ってみようという企画でございます親父ねあのハーレハーレと川崎のダブルっていうバイクに乗ってて今回ちょっとそのハーレの方にしれっと乗ってみたいと思います<笑>ちょっと紹介させてもらうとこちらこちらがですね あのー、ハーレー。なんだっけ、これ。ハーレーの、なんか、なん、セブンティーン、セブン、セブンティーツーかな。ハーレークしくないんで、よくわかんないんですけど、こちらにちょっとね、今日は乗ってみたいと思います。排気量が確かね、1200なんですよね、これ。で、ちなみに、こっちにあるやつが、はい。川崎のダブルワンっていうバイクです。こんな感じで。ダブルと、ハーレーが。 あるんですけどちょっとハーレに乗りたいと思いますあの親父今ちょっと家にいないんでもうこのチャンスこことばかりにねこのハーレに今のうちに乗りたいと思いますじゃじゃーキーを入手しましたーこれがハーレのキーですもう無造作に置いてありました机のところ。これをちょっと今くすねてきたんでもうエンジンかけれますで どここれちょっとエンジン鍵を差し込むところがえどこなんのえ、鍵を差し込むところどこいやマジで分からん鍵を差し込むところが分かりませんえマジで分からんどこ普通に普通にここら辺にあるじゃんバイクってちょっとマジで分かんないですマジであここここあったあったあっ た, ったこの右側のここにありましたでこれを オンにするとああつくつくつくつくついつい た, いた<笑>これですこれをオンにするとおー来てたレジタルですえどれがスタートなんちゃうスタートスタートのやり方がわからんおあこれかあーニュース入っ て, てえ？きたえこれがスタート これで。ああ。動かない。なんかブリブリブリブリ言ってるブリブリ。このハリインジェクションらしいんですよ。だからだからもうタテ位置でかかります、ね。でアンドリアイドリングも結構もうかけた花から安定してます。<笑> こいつにちょろっと乗っていきたいと思います。 ハレ初めて乗ったんですけどトルクすごいねマジで排気量1200あるだけあってすっごいトルク感がある、うん、なんかハーレー乗 る, までは乗る前まではねすごいなんか乗りにくいのかなと思ってたんですけどめちゃくちゃ乗りやすいですなんかハンドリングもこれ結構素直でそうさっき言ってみたみてにトルクがすごいあるんで高いギアであの 回転落ちてもそのままもうトルクで引っ張っていく感じ特にこれ今の腫れだからすごい伸びやすいですねじゃあちょっと腫れの概念が変わりました